するしないそれでは今回のマージャンの匠ご覧くださいトン4曲1本は開始です皆さん手配を開けてください 4四が続きましたねドラはウーピン白鳥さんペイチャです、はい、またドラはウーピンですって、はい、今回の手の進行どうでしょうかう、ね、この手のチュンってどうですか僕はなかないです今回も仕掛けていくような形ではない、はい、ないですねやっぱり基本的に面前で大きく狙うかその高い手になりそうな時は仕掛けますけど、はい、その手ってやっぱりちょっと本一まだもう遠そうに見えるんで 仕掛けで守備力減らすっていうのはな い, ですいいかなと思います、ね、もう一つこう何か役配重なった時だったりは、はい、かなり仕掛けよりになりますね、はい。本一役役が見えるんでじゃあ白かチュンか初かそこら辺を引いた時に、はい、ピンズソーズが離れていくかあでもキャンピックつきましたねそうですねこれだとちゅんぽんしてかわして上がれそうなんですけど、はい あの面前でもいけるかなっていうような微妙な手ですよねそうですね、うん、やっぱこういう時あ今出ましたね分かれると思うんですけど、はい、ここは僕泣かないですするうんこっちなんか僕安定するかなと思っててあのー、攻撃にもえっとあっとごめんなさい攻撃材料はまだ揃ってないんですけどツモ次第では全然マンガン級狙えるのでこ、はい、っち泣かない方が安定するかな ま今三層が来て、最高じゃん。<笑>形が良くなりましたね、はい。今は初から行きました。はい、これもあの、中間ね。将棋の回りですけど、中間三枚見えてるんで、<笑>はい、裏ドラの何にくい方。はい。ローピンまだ持っているのはドラですね。そうですね。ドラがローピンなんで。 どうしますあの途中のお話ではねー重なった時に仕掛けの。か、ま、し、あ、いてかわしてわ にも、はい、あの十分じゃないですかゃんめんゃんめんで確かになんであのなくケースの方が多そうですね千鳥さんははいはい泣くケースの方が多そうです僕は泣きそうですあのこの形になったら他のとこからの仕掛けはないですか薬配以外のうんないですねただこの数万つもで、はい、本一行きたくなりましたあ<笑> あのやっぱ高いって目指したいんで、見、はい、出しの三色って限定されるじゃないですか、リャンソと、あと表示のスーピンが必要なんで、限定されやすいんで。はい、だったら仕掛け て, ていける、本一の方がいいと思うんで、本一いきます。どこ切るんですか、そうすると。何から。三ピンが、二枚に入れてて。二、はい、人現物。はい、二人現物。しかも一スーピンが余ったら待ったで、でその時は面前進行にするとこは、かわしてに変更するので、数層算数を切ります。で、えっ、ー、と、どっちから切るかっていうと。 親の筋の酸素は残したいので水素から4から丁寧にいくべきだと思いますねはい仕掛けていくね本一<笑>、うん、で仕掛けていくってことですね、はい、そうす後にピンズも離れていくかもしれない、はい、サブローマンチーから行ってもいいんですよねああそうですね、はい、算数いきます並べちゃいますか並べます、はい シャアは2枚切れで、安全度の高い牌です。わ、はい、かんないですよね、これ、シャア二2枚切れで、シャアね、おかえりして、面持ちいいといいシャンテンとかになるかもしれないですけどね。あーそうですよね、マンズの形考えれば、そういう未来もありそうです。はく、い、が出ました。さあ、ポンして仕掛けていきますあ。先に切るのはピンズなのか、それともシャアなのか。これって、3ピン、2ピンって結構安全なんですよ、親に対して。はい で場面によってはかわして、ね、変更することもあるのでここは2枚切りのシャーから切ります。もう欲張りに欲張りに行きたいんですけど、ね、あの行かずにに相手の手をかわすということも大事で特にこれドラがウーピンなんで高い手出やすいんですよ、シュンチャンパイのドラで。す か,、はいだから じゃあ今出てきたらもう仕掛けていきますピンズもマンズもチューンも全部うーんとスーピンとかだったらまだ1回スルーして様子見たいんですけど、うんうんうん、サブローマンだったらあがあもう無理あの 取, って取ります<笑>今何がそんなにドラが出てきちゃったんで白鳥さんを変えてしまったのかドラ切りですね、はい、親の手出しもう全てのテンパイを取ります今から<笑>さあ 親のねドラギリが入ったことによって白鳥さん一気に思考がガラッと変わりました<笑>まだね泣ける範は出てきません今ウーソウつもぎりでしたね親そうですね先輩入るか いました今は悩まずにワン、はい、に構えましたそうですね、うん、枚数ですかまあこれは単純に数万が自分から3枚見えてて、はい、まあ枚数もありますし使い勝手悪 い, い悪いですもんね、はい、3万いや周りのリーチなどは入っていないんですけれどもさあ3万 上がれた先には1300です今回はかわしての方向でまとまりましたねそうですね、はい、ただあのチ ュ, ー ン, をしかチューンを焦らずに、うん、1枚目ね、はい、スルーしてあの時の形だと満タクラスが ね, ね見える手でもないし、はい、かわせるかどうかも分からなかったですけどマはク、いまあ、が重なって本一も見つつまあ、でもドラは切られたんで、うん、急遽方針変更みたいな、ねまあ、これも一応1個対応 ですかねですね、無理にピンズいってると3万は当たれなかったんでやっぱりこう周りあってこその内筋の変化ですよ ね, そう で, すねでは実際皆さんの手見てみましょうこのようになっていますあれねなんてことでしょう親に恐ろしい天敗が入っていますチーピンで赤赤3色で赤赤 赤, 赤赤ドラですね1万8000はい<笑>価値あるかわしでしたね<笑>、はい えだからあの時の判断で一気にこうね、うん、車線変更したのがよかったのかもしれない、ね、難しいですね、これ本当に、か、うん、わせたからよかったけど、はい、例えばチーピン引いたらじゃあどうしてんのかとか、ねうん、ギリギリどこまであと、ね、前向きに行くか、うん、でもリーチは入っていませんからね、まあそうですねただやっぱりウーピンがドラの時は。 あのチュンジャンパイがドラの時で赤アリの時はやっぱこういったが頻発するんであの闇点も警戒しなきゃいけないなっていう。恐怖を与えられた感じですねこうですそうですね。ねはい。ジでもリチュってくんないんだなと思って。<笑>番組なのにリチュってくんないんだなって。<笑>そこはもうガチジャンシートップということで。はい、すみません。<笑><笑>あガチジャンシーはリチュなら赤うピン切りだそうです。はい。チビンちゃうね。危ないです、ね。<笑>よかったです。さあでも。 白鳥さん、はい、親の大物で潰しましたやったそして難入を迎えます、はい、ラス目ですけどねでも接戦ですからね全員2万点台、うん、そうですねまだまだ分かりませんうーんまあこの曲に関してはよかったかなと思いますけどうまくいったと思いますはい難入、はい、も頑張ってまいりましょうはい、はい、ご視聴ありがとうございました次回もお楽しみに